はいおはようございますラスカラでございます本日はですね熊谷に来ておりますというのも本日ね撮影させていただくお店がスタミナ満点ラーメン鈴木上ちゃん店ということで<音声>え以前ですね三鷹にある本店の方でも僕撮影しておりますがこちらはですね 熊谷の方に新たな新店舗ということで、早速食べに伺わせていただきました。で、こちらのね、あの、鈴木さんで提供されている、スタマンそばデフォルトのメニューであります、スタマンそばと辛いメニューもございますので、そちらの計2杯ライスも合わせて食べていこうと思います。で、こちらのね、上ちゃん店さんでは、本店にはない牛乳とかもあるんですよ。<笑>まあこういったね、えー、通常提供しておりますメニューを色々といただきながら、皆さんにご紹介して食べていこうと思います。 ということで旅もですね、1杯目のラーメンが到着いたしました。本日ですね、1杯目にいただきますのは、スターマンそばということで、トッピングもね、全部していただきまして、こんな感じになっております。で、合わせてですね、ライスと生卵もいただいておりますので、こちらね、合わせて最高に楽しんでいきたいと思います。では、いただきます。まずはスープよね、ひとまずはスープ。 醤油感の強いコクのあるスープにお肉だったり脂だったりのうまみが染み込んでるんですよちょっと口目からスタミナって感じうまうわー見てこれこれですよ<笑>返しに染まった褐色の麺めちゃくちゃうまそうでしょこれいただきます あーうまい<笑>このスープ自体パンチがあるんですけど重いパンチにも負けないぐらい麺の主張がすごくて喧嘩してないんだけどお互いはっきり主張するっていういやちょっとこれうまいな<笑>うんでここにライスですねうんうんああ待って い, ない うんうん、あ<笑>、うん、あまたニンニクも合うわ、うん、うん。 こちらのねラーメンは無料トッピングも選べましてニンニク、生姜、背脂と、まあ、注文ができるんですけど今回はねあのお任せということで全部ね入れていただきましたが個人的にはこれ全部ね入れてもらった方がガツンとしてねいいと思うパンチがねめちゃくちゃ上がるんですよこの辺りでね生卵を使っていきたいと思います<笑>この麺をですねドボッと生卵つけまして皆さん見てくださいこれいかがでしょうか めちゃくちゃうまそうじゃないあありがとうございますここでね、えー、これコーヒーとイチゴですねいただきましたんでこれもちょっと合わせてその前にひとまずこの生卵と<笑>うまそういただきます<笑>うまっ<い><笑>うんまっ 濃いめのねこの醤油感にお肉感脂感そこに生卵のまろやかさと合わないわけがないですうん。うん 生姜のアクセントがいいねにんにくを入れると、まあ、そのにんにくのね辛みも増されるのでそこに生姜のアクセントこれがものすごい合いますうんうまいよい、うん、コーヒー牛乳もいっちゃいますか 懐かしいいこれ昔行った銭湯思い出すねちょっと僕銭湯いけないんですけどねそしたら皆さん乾杯と乾杯。でただいまですねこちらのスタマンそばの方麺なくなったんですけどもちろんねこのラーメン自体も醍醐味ではあるんだけどもう一つのスタマンそばの醍醐味具材が豊富なんで 残った具材をこのライスにドボンと、いや、マジでね、これがうまいんすよ、よこんな感じ、いかがですか、めちゃくちゃうまそうでしょやっぱね、ライス頼んだお客さんは、全部ね、ライスで食べるんじゃなくて、ちょっと残してね、これ、試してほしいです、マジでこれ、うまいから。 個人的には汁だくにしてもいいね好みだと思うけど汁だくでねこうかき込むように食うのがうまいかも、うんうんうんうん、最後にいちごもいただきますかこちらも うわ、懐かしいつぶだなこんな飲んだん<笑>ということでですね1杯、うん、目にいただいたセット完食させてだきましたごちそうさまでした<音声>ということでですねただいま2杯目が到着いたしました2杯目にいただきますのが辛いスタマンそばということで名前の通りねこちらはちょっとね辛いラーメンとなっておりますので<笑>早速ねいただきます ま、先ほどねいただいたベースは同じではあるんですけれどもそこにこの辛みが加わってるんですが脂感にコーティングされて辛みは食べた時にそんなないんですよただ本当にだんだんだんだ ん, だんとねこうしびれる<笑>あうまい不思議でもまろ中なんだけどしびれるんだよな辛くないけど辛い<笑>っていう不思議な体験ですねこれこの麺もいただきましょうか これまたささっきとちょっと違ってこの赤い唐辛子だったりとかがまとわれてるのがまた食欲そそるねううわうま<笑>でもスープだけだとこの辛みとうまみがあるんだけどそこに麺の甘みが加わることで奥深さが味に出るというか、ね、すすっ たのの爆発力やばいっすね<笑>うんでこの辛いスタマンそば辛さがね普通から控えめで辛めと3種類、ね、選べるみたいなんですが辛めであると本店で提供されている辛い下まんそばぐらいの辛さになるみたいでございます。う で、今回もですね、えー、セットでライスをいただいているんですが、えー、この上ちゃん店さんにはライス2種類ありまして、さっき食べたこの漫画盛りみたいなサイズが通常のライスで、こっちがね、えー、小ライスっていう感じのメニューなんですけど、ショーライスでも通常のね、お店のライスぐらいのサイズがありますので、まあ、お残しとかがね、内容に注文していただきたいんですけど、こっちのライスに関しては<笑>、ラーメン屋さんで頼んだ場合、特盛りライスぐらいの量はあります。またこの辛いスタマン、ご飯が合う。<笑>うまっ。 <笑>うんああこれ生姜とねにんにくあえた麺とライスでこれやばいねうま<笑><笑> 一旦ねこの辺り で, ですねこちら注文させていただいております、油マサオというトッピングで、うずらと味付き油の、まあ、別皿でいただけるトッピングなんですが、ね、この油を使って、つけ麺していきたいと思います。いや、いや、これ、皆さん見えますかね、この油絡めたこの麺、もう脂質と糖質の爆弾ですよ、これ。やばう<笑>うまそう こちらいただきます<笑>うまい<笑>、うん、この油まさおにつけ麺風で食べると一瞬で劇的にうまい油そばになる<笑>うまい<笑> このあたりで上ちゃん店さんで限定であるこのトッピングですねからしびというものみたいで、まあ、辛みとしびれでプラスでこの生卵と入ってるメニューなんですがこちらにもつけていただこうと思いますあすからしびに会えるとこんな感じでございます あのね、中華でいういわゆるか味みってやつですねいろんな味が加わってる複合的なこの複雑な味になっていわゆる韓国キムチのような酸味しっかりある感じなんだけど甘みも入ってるんだよねで辛みとしびれがあってこのメニューうまいな これもこうしちゃいますかうんうん、まっうんうまい牛乳忘れてた <笑><笑>ちょっとね、続いてはこちらですね、あの牛乳、通常の牛乳とフルーツ牛乳もいただきました、合計でですね、上ちゃん店さんではこのね、4種類、えー、牛乳を提供しておりますので、お好みでね、注文していただければと思いますが、辛いものにはやっぱりこの通常の牛乳が合うと思うので、合わせていきましょう。 うんうんうんということで今ね具材は完食いたしましたので残るは、まあ、牛乳たちだけですねあーおいしいねこてった体に牛乳が整う <笑>で最後にこのフルーツ牛乳ですねフルーツ牛乳なんて飲むのマジでいつぶりだろうああこの匂い<笑>いただきます と, いうこと で, ですね、ただいま、えー、ラーメン2種類と各種トッピングに牛乳4種類全て完食させていただきましたごちそうさまでしたはい本日はですね熊谷でこのスタマンそば食べてきましたが改めてですねうますぎたうますぎたマジで熊谷といえばね暑い地域ということで全国的にも有名ですが暑い夏汗をかいた後にこのスタマンそばを食べて スタミナね前回にしていけば今年もね余裕で乗り切れると思います皆さんもこのうまいスタマンそば食べに来てみてはいかがでしょうかいやいかがでしょうかというか食べに行って<笑><笑>、えー、ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だったと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルの方でも活動しております、えー、概要欄の方に記載がございますので是非そちらもチェックしてみてくださいということで次の動画でお会いしましょうじゃあね